夕日を。一緒に見たあの丘。茜色に染う、まった階段登って。また訪れた。 一人で一人じゃない感じで」「二人でかわしてた話ばかりを」 届きますようにう聞いてね私の歌 一人で一人じゃない感じで二人で交わしてた話ばかりを空へ囁くよ君と一緒にいたたくさん ときますように。うーん